ごご視聴ありがとうございます。ちもちもディょう、はい、はね、えー、宣言が解除されたってことで青春18期っ符を買ってね、えー、まあ伊沢温泉に行こうっていう話になったんで、えー、高尾からね、えー、中央線に乗って、えー、伊沢温泉駅に行きたいと思います途中ねあの普通の電車で行くんでねあずのさの電車にすごい、まあ、2回抜かされましたね かっこいいですね。E35 さんね。あの右側にね。あの追い抜くかと思ったら止まっちゃいましたね。この駅にね。うん、で、ここは、えー、確か円山っていう駅で、なんか日の丸の、えー、何か有名なものがあるみたいで、何か石碑みたいなものがね、えー、置いてありました。E35 さんが出発していきますね。E35 さんがね、出発していったんで、えー、まあ、右、ホームのね、 えー、端っこになんか石碑みたいなものが立ってましたね。 はい、ホームの端っこにね、日の丸についての石碑がありました。あと途中ね、えー、桜がやっぱり咲いてる季節なんでね、桜がすごい綺麗でした。で、これはね、桃ですね、桃、えー、桃源郷で有名な、えー、地域みたいで、桃のね、えー、ピンク色の花がね、すごい綺麗でしたね。これ、すごいね、あのおすすめですね、今の季節、なんか桃も咲くし、桜も咲いたっていうんでね、あの ちょうど花が咲くのが重なったみたいでね、えー、観光客の方がね、多いみたいですね。ということで、ここがね、えー、伊沢温泉駅に到着しました。ということで、ここから温泉のね、えー、ところに行きたいと思います。今日はね、日帰り温泉に入って、日帰りでね、えー、そのまま帰っちゃおうと思います。はい。で遠くにはね、えー、太平洋セメントっていうのがあって、セメント会社がありますね。で、えー、このね、 えー、伊沢温泉駅の右側のここねホームのね右側のところに配線跡がね見えるんですねまだね線路が残ってますね多分、えー、セメントを運んでた跡が残ってるんだと思います調べてみるとねここ の, あのもっと右の山の方に向かってね線路があの右にカーブしてずっと伸びてたみたいで で石をね、砕いた石を運んでたみたいですね。で、えー、ホームのね、コンコースに行き、ホームじゃないか、改札口のね、コンコースに来ました。で、2階から、えー、まあ、ロータリーとかのある方を見るとこんな感じですね。で、えー、今度はね、えー、1階に降りて、外に出たんで、まあ、ロータリーのところから、伊沢温泉駅を見ると、はい、こんな感じなんですね。結構、なんか、あの、 最初ね、来るときはね、錆びれてる、あの、<笑>温泉街かなと思ったら、全然錆びれてなくてびっくりしました。結構きれいに整備されてますね。はい。で、イオンも駅前にドーンとなぜかあって、はい。駅もね、駅舎もすごいあきれいですね。これは、北海がなんかありました。で、これ は, これはね、私、温泉に入った後です。温泉の写 真, は写真とか動画はさすがに撮れないんでね。 で温泉入った後は、えー、これはね甲州牛のステーキみたいですねはいサーロインステーキですラッキーこれをこれめっちゃね柔らかくて美味しかったですよはいであとはねこれがラザニアですねはい、ラザニアも美味しかったですこれねなんかねここのお店のね手作りラザニアみたいで、あのー、結構大きくてね あの家族で取り分けて食べましたですごいあのなんだろう中にうどんみたいなの入ってるみたいな感じで<笑><あの><笑>うどんじゃないんだけど<笑>うどんが入ってるみたいな感じであのいただきましたで今度はね駅の方に行ったら観光案内所があってそこでね100円でワインが飲めるっていうあの ワインバーみたいなところがありました。で、ワインがね、すごい美味しかったんでね、これはおすすめですよ。すんごい美味しいんでね、絶対ワイン飲んで、飲んでた方がいいです。はい。ということでね、あの、温泉はパッと、あの、さすがに動画撮れないから、あの、一瞬で終わっちゃいましたけど、はい。とってもね、いい温泉でした。ワイン、 ワイン風呂っていうのがあって、あの真っ赤なね、ワインのあの色のした、えー、温泉にね、入って、結構いい香りで、あのとっても良かったですよ、はい。またね、これはすごい良かったんでね、また来ようかなと思いますね。はいということでね、また中央線でね、えー、日帰りで、えーまあ、東京の方に戻りたいと思います。 はい今度はね、東京方面に戻るときは、座席を右側の方に座りましたで、まあ来たときとね、同じようにね、ピンク色の花がね、えー、これ、桃の花だそうです、桃の花がね、すごい綺麗に咲いてたんで、えー、動画に撮ってみました、桃ってこんな、なんか、あれお、扇状みたいな感じ、円錐っていうのかな、円錐を逆さまにしたような形です、花が咲くんですかね。はい 初めて見ましたね、で、えー、またね、えー、E353 あずさに追い抜かれます。はい、で、ちょうどね、えー、これはね山梨市駅っていうところで、えー、駅前は、ね、工事してましたね。で、右側は、えー、多分 JR 東日本の社員の方が何か工事してたんで、なんか、えーまあ、フォーンをね、ミュージックフォーン鳴らしてましたね。 で、またね、乗っていくと、えー、これはね、えー、勝沼武道橋駅っていうところで、えー、桜がね、すごい、えー、いっぱい咲いてて、これはね、えー、たくさんあのー、撮影、桜を 見, に見たり桜、桜をね、撮影したりっていう人が大勢いましたね。ここの駅にだけに来てもいいかもしれないですね。はい。結構ね、あのー、桜がね、綺麗だったんで、 あこれはいいなと思ったんで私の方をを向けカメラをね私の方に向けてちょっとね、えー、桜を撮ってみましたちょっと、えー、どうでしょうね<笑>はい勝沼勝沼ドウ橋駅ですねこれ結構綺麗ですよねであーちょうどね中央線も来ましたね。 どうですかこの桜の木の数がねすごい多いんでねこれ見応えがありますねで街並み、えー、駅の位置も高い場所にあるから、まあ、街並みもね、えー、見えてちっちゃく見えるんですよなんで高台から、えー、街並みを見てあと桜も見えるからすごい、まあ、立地はすごくいいですねで、えー、今度はね塩津駅っていうところに行きました。 でいつもねあのー、真ん中に見えるあのー、丸いあのあれは何だろうと<笑>あれは一体何なんだとですごい気になるんですけどねなんかコスモなんとかっていうやつみたいででどうやらねよーく見てたらね中でほらなんか緑色のなんか物体が動いてるのが見えたんでねあれどうやらエレベーターが斜めに動いてるみたいですね。 他にもエスカレーターもあるみたいですね。ということでね、えー、八王子駅まで到着しましたで、えー、ブルーサンダーをね、えー、ちょうど来たんでねブルーサンダーを撮影してみましたはいということでね、えー、伊沢温泉に行ってきました18ギップを使ってねまだね、えー、残ってるので、まあ、またハウエスをどっか行こうかなと思います。 とということでね、磯湾温泉最高でしたご飯も最高ワインも最高はい、ということでね、えー、ご視聴ありがとうございました